皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月11日、2021年1月の天の日イベントは、みんな一緒に新春福の神祭りでした。冒険者の広場で、福の神メダルが3枚配布されていました。受け取りボタン自体はまだ有効になっているみたいですので、受け取り忘れたキャラクターがいる方は、忘れずに受け取っておきましょう。 今月下旬くらいに新しいコインボスが追加されるとの公式発表も出ていますので今のうちに福引券を貯めておきましょう。というわけでモンスター格闘場で福の神メダル1個のバトルを引いていたので冒険者の広場と超便利ツールでもらえる福の神を含めて合計5枚の持ち寄りパーティーを募集したのでした。福の神持ち寄りパーティーでは魔剣士もなかなか強いということが分かったのが収穫でした。